好那我们继续啊十一集。 やっと地球に帰ってこれたんだね見慣れたはずのオービタルリングもこうして見ると懐かしさを感じるよ大げさじゃないかでもその気持ちはちょっとわかるかもそうですわせっかくですしみんなで買い物に行きませんか近くに観光地として有名な商業区画があるんですの。 いい案だ交友が深まれば舞台としての結束も固くなるというものぜひみんなで行こうじゃないかオービタルリングの商業施設か掘り出し物のジャンクパーツとかあるといいなーああ盛り上がっているところ悪いが外出することはできない。 ゾソシャに頼めるのは戦隊の修理だけだ。機関部やステラギアの修理は全クルー総出で行う。1秒でも早くアステリズムとステラギアを万全の状態に戻して、オリジナルワンの追跡に戻れとの命令だ。下船できるなら俺だってしたいさ。あそっか。艦長の娘さんの入院先、ここの近くですもんね。 あ、艦長ゾス社から通信です出してくれようこそゾス社のオービタルリング支部へアステリズム艦長のギリアンだこの度は GT ラボへの協力を感謝するリレイヤーの存在を知る選ばれた人間である以上 その脅威と戦った戦士をねぎらうのは当然よでもアステリズムは浸水して間もないかんと聞いていたけれど歴戦の風貌そのものねすでに資材と機材は用意してあるわ存分に傷を癒しなさいお心遣い感謝しますでは早速だが入港許可をいただきたいいいえその必要はないわ クエーサーですあアステリズムロックオンされましたなんで GT ラボに協力してくれるんじゃなかったの笑えない冗談ね聞いている話と随分違うようだがこの場でこれ以上の話をするつもりはないわ。 代表者はスター・チャイルドと共にこちらに出てきなさいもし抵抗なんてバカな真似をするのならその時はこの間と乗組員の安全は保証しかねるわ通信終了しました同時に出頭者リストを受信はめられたってわけねでも目的は何 生徒会いやアトラスと同じで超重力推進装置だろうあの後 GT ラボから報告があったが生徒会はアトラスの海賊部隊だそうだそれって私たちはどうなるわけゾス社の思惑が何であれエレガントなやり方でないことは確かですわねパイロットであるスター・チャイルドを艦から降ろし こちらの戦力を無効化する算段だろうだがこのリストには途中参加のテラ君とプルートが抜けているならば打てる手はいくらでもあるせっかくだここは正体に預かって向こうの腹の中を探るとしようやっぱ会長の予想通りゾス社に捕まっちまったってわけだな やはりゾス社もアトラス同様重力技術を手に入れたいようねさすが会長何でもお見通しだね少し前にお父様から聞いていただけよゾス社が重力技術研究に苦戦しているとねでもそれはお父様のアトラスも同じアトラスより先に あの女に超重力技術を手に入れさせるわけにはいかないわ星は天井で輝くからこそ星であるというものあの女の手のひらに収まるものではないと思い知らせるわ二人とも狩りの準備を会長 アステリズムの乗組員をお連れしましたご苦労数は<笑>こちらの指定した通りね目的は何だそう怒らないで私はあなたたちとビジネスの話がしたいの<笑>こんな真似をしておいて話だと単刀直入に言うわ全員 GT ラボを捨ててゾスシャに来なさいもちろんパステリズムとステラギアごとね<笑>できるわけないでしょそんなこと報酬なら今の場合は用意するわ GT ラボが重力技術を独占するのがそんなに面白くないのかオリジナル1を発見したというだけであのオパーツが秘めた超技術の数々を独占されて面白いわけないでしょ 力なき弱者であっても平等に強者に復讐するための刃を手にすることができるそれが軍事技術というものであるべきだわリレイヤーが地球圏に潜伏してるっていうのにこの人どうかしてる 何が起きているの状況を報告しなさい現在所属有名のクエサーから攻撃を受けていますおそらく海賊ですこんな地球に近い場所に海賊が出るわけないでしょうアステリズムが攻勢した海賊が追ってきたのだと思われますち余計なものを連れてきてすぐに迎撃しなさい 哼这是明抢啊鬼道环。 サコのサタン、ー。ユタサタンシ星うん、大丈夫、だよオン。オレオジュピターとサターンかあの人たちも GT ラボのスタージアムとランディスカ。ソ 普段は GT ラボ本部で試作機のテストパイロットをしている技術局所属のスター・チャイルドだおいプルートこれはどういう状況だ何でヒミコたちがいねえ詳細な説明は後だ今はヒミコたちがゾス社から脱出するまでの時間を彼女と共に稼いでほしいあの私テラって言います助けていただいてありがとうございます勘違いすんなよ 別ににめを助けるために来たんじゃねえう陰キャなマスターの苦手なタイプの人間のようですねテラちゃんも陰キャなのなら私と一緒だですから私は陰キャじゃなくてえ陰キャじゃないのやっと。 陰キャ仲間のスター・チャイルのに会えたと思ったのには、うん、ああてめえ何サタンをへこませてんだどう見ても陰キャじゃねえか、はい、やっぱり私は陰キャですわあやっぱり陰キャ同士よろしくねテラちゃんたく 面倒をかけやがってシスコンですねああ病的なまでにシスコンだごめんテラお待たせよかった皆さん無事に脱出できたんですねうんテラたちのおかげでねジュピターとサターンもありがとう助っ人に来てくれたんだよねああなんで俺らがお前らザコの尻拭いをしなきゃなんねんだ じゃあ、なんでここに来たの海賊狩りだよ海賊狩り用があるのはお前らじゃねえミンタカの野郎だえっと今 GT ラボ本部から連絡があってあの二人勝手にこっちに上がってきたみたいなのそれって普通に命令違反じゃないやっと会えたなミンタカてめえは俺の獲物だ この手でぶっ倒してやる私はあなたが誰か知らないでもあなたが GT ラボの旗を背負っているように私も生徒会の旗を背負っているの簡単に負けてあげるつもりはないわ何が生徒会だ知ってるんだぜその生徒会の旗の下にはアトラスの旗が隠れてるってよ<笑> あなた何者なのお前の兄貴みたいなもんだよ。もっとも。腹違いだけどな。なるほど。そういうことね。あなたもお父様なュン初ャー・位ウマキュリー・ヒミコー。 所以我能这三只里面再出一只嗯哼没有坦嗯有奶妈是还好没有坦就看吧好像一个啊好 就這樣先把這个学生会这三个就把它留着我们先把这个普通的这个钾鱼先清掉只要你能打了那我就只要揍你啦 全真是女的上面的是感应炮，感应炮這是狙。狙击枪狙得掉他吗？ 不白是又狙不掉互相啊九十六趴会痛啊！就没有技能可以放哎十八 他的 SP 没有满意好有狙吧呃会痛哼，去拿宝箱 私は私誰の代わりでもないわ回復するわどうすればいいなんだろう行動を開始します任せてうん<笑><笑>無意義的侦炸 バンド。またス私たちの旅は誰にもジせせ先マス様機。 哦这个果然属性对了就是特别痛。 也不需要 NPC を何をしようかな 私たちの旅は誰にも邪魔させませんだ無駄だ無駄だ無駄だ無駄だ無駄だ無駄だだ 我刚刚好像忘了帮自己加工了治看我看先看流看我看我看我看 どうすればいい私たちの旅は誰にもしせせな 敌人忍不住跑过来了那我就不客气了直接砍砍死属性不一样就是打人就是痛<音> いい療 压自己加防我是不得,压房。压房 打你一下西血防瓜降低攻瓜提升自己 技能一二三九武功呢一零三三。 可以直接用必杀技带走啦动力2250 に出過ぎた結果がこれかよ。悪い会長。あとは頼んだ。やらかした。そろそろ頃合いね。アステリズムも動き出したみたいだし、もう十分ね。逃げられたからいいとこまで追い詰めたってのに。でもこっちも危なかったよ。<笑> へへ図星みたいだねじゃあテラちゃんたちにお礼よっかはあいつが勝手にしたことなのになんで俺が礼を言わなきゃいけンんだ。サンズジュピちゃんわ<息>かったよおい確かテラって言ったがその助かった テレてるジュピちゃんかわいい探すんじゃねえところで2人はアステリズムに合流ってことでいいんだよねああ誰がてめえらなんかと行動するか俺らはミンタカたちを追う追うってもうどっか行っちゃったよどこに逃げようが俺には見えてるんだよあいつの姿がな見える 彼の目はちょっと特別なんだ本人が詳しく語らない以上詳細は分からないけど僕たちには見えない何かが見えるらしいおそらく木星の大赤斑、木星の目に由来する能力だろうジュピター君はミンタカを知っているようだね君の過去と何か因縁でもさあなてめえらには関係ねえことだ行くぞサタン 今ならまだそう遠くに行ってねえはずだ。あ待ってよ、チュピちゃん。あ、あの、また会えますか会えると、思うよ。私たちの心に星がある限り、きっと導いてくれるはずだよ。てか、土星好可ハウや。 没どうやら、アステリズムは無事にゾウシャカ逃げ出せたみたいだぜ。は せっかく超重力推進装置を手に入れられるチャンスだったのにでも超重力技術がゾス社の手に渡るという事態は回避することができたわそういえばあのジュピターって人会長知ってるみたいだったけど知り合い私たちみたいにゆかりがある星じゃないよねそうねあの2人も私と同じお父様の血筋 といいえば、かかりやすいかしらなんだそういうことかてかあのじいさんいい年してどんくらい子作りしてんだよいくら跡取り候補のためとはいえ愛人も子供も作りすぎだろハーレムかよやっぱりタクちゃんもハーレムに憧れるのおいよ、美女のハーレムに憧れない男なんて男じゃないぜでも ピュアで一途な俺は会長一筋ってねだってよ会長アステリズムの離脱も確認できましたし私たちも撤退するわ地球では久しぶりのオフを楽しみましょうするかよでようって何 な, なの メイメイ出現了ゴットリレイヤーアフロディーテ単独で整形オもブラックアウト可能とまで言われている十二柱いるリレイヤーの最高位ゴットリレイヤーの一柱星の寿命のごとく不老不死に近い肉体を持つことから一億年前 古代銀河人の私たちが、この箱に封じろ。そう。彼女は今も、この封印体の中で今も生きている。古代銀河人によって作られた超重力の檻の中で、1億年もの間、生き続け、復活の機会を探っている。 協力者封印隊に亀裂がいつの間にアフロディーテ様の封印体に異変が起きたのはちょうどお前たちが月を襲撃したタイミングだったアフロディーテの封印は決して自ら解けることのない超重力の牢獄のはずなのになぜ封印にころびが生じているの私にも詳しいことはわからないだが まるで目覚めの兆候をそのように思わないかそれは困る我々は願いを叶えるためこの作戦に志願した願いが断たれるのは困るならば一刻も早くあなたの手でこの封印を解くのだまだお前たちの願いが断たれたわけではないのだからなうん 仮面の男を完全に信用しているわけじゃないけどオリジナル1は封印という箱を開ける鍵だと言っていたまだ何もしていない何も分かってないのに封印がほころぶなんてありえないわ一体何が原因なのとにかく急ぐ必要があるみたいね引くわよウォーカーちゃん いやあ、君か。店内。医务室。天の川。 欲望也是要藏着的啊。 啊这个模拟器的话因为有两个缺啦就是有两个友军嘛那他们没有加入所以模拟器应该就可以全员出击啦。 哎，结果只出4只哎，嗯，哎呦，把内，哦，好痛。 但是的会合其毛有你冒看你看你看你看你看 刚刚应该让他跟伊拉换位置这样就可以一块还场就解决了两台不过还行 嫂子姐姐姐お仕事姐姐姐姐姐 所以那个非名子那一下就是白色的。t 会怕你。逃走。t a r g e t s t r a i a 道を切り開きます追い過去吧攻撃提升これでいいのかな私の出番ですわね良<音声>き興奮性は<音声> p m c 最大損傷人体まずったな 放自己奶血期。めないでちょうだい。手都可が你け要んだから。就要你就要你就要要你就要你就 还跑嗯攻告3 5我攻诉322也你。啦告竟你。米子的那我告诉你。有改造你。我告诉你。 北到了有个你们是在的我知道 哦真的都 差, 差那个一点点增幅驱动我的责任我的责任 是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的 援護しますインターカーはこ来ます。レベルアップレレベルトいターゲット確認確確会長はこれでは。ではエレガントに。一パイチさん 妹妹还没辦法帮他不血就过去被打是不太妙自我自了 我不来不记不记太长就可以狙你了六九八剛刚好 从后面偷给你强。你还是不要让你走。你还是不要让你走。 1040你能驅不驱动不够。你一直这一刀下去就结束了。 概就是这样。呀，你看看我看这边看到这样。这样我看到点样。这样我看到这转这样我看到这样。这样我看到这样。这样我看到这样。这样我看到这样。这我我 问题就是那个消耗 SP 呀威力破坏烟无法反击但是他 1.5 倍伤害 地球冲击对敌人造成伤害而且攻击力上升一阶。 神枪手后卫 还是不够啊。还差三百点。 防御提升呢？转职成特务有点好奇 伊拉的这个星盘后一个那个是什么重力地球之欲这个可以换正式就是一个征服驱动自我治疗跟自我攻击提升巅峰也是自我攻击但是威力破坏要 75SP 啊。 很多哎如果换后卫的话就没有技能一样啊 所以<咳>所以提拉这边可能也需要装那个 SP 减半可是我们做一个这有点尴尬好大概就这样啦 那我们到这边